子供たちも大きい子たちも、えー、サポートして演ーしていきたいと思います曲はぶっちゃけデイズですご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いします構え